新しいどん兵衛を例えるならこのしっかりした麺はやべえお前だ当然ですそしてジューシーなおわげジューシーときたら山口お前だいやお前だ、うん、でクラスで浮いてる岡村は、うん、このねぎだこのねぎあ岡村早どん兵衛このお話の教訓はね早どん兵衛には気をつけろってことねうどんどん兵衛そばどん兵衛 どうかやったらしっかりっかっっ、ま、しろ、ね、<笑> も, もう食べれません年越しもう 交換留学生のジューシー で, ーーで代わりに我がクラスからアメリカに行くのは岡村お前だいやうどんどんそばどにしんだけのしっかり麺、oh, no! なぜどん兵衛がうまいのかそれは腰を鍛えたしっかり麺だからそして食べる直前にのせる後乗せサクサク天ぷらだからだ先生3分仕上げもどん兵衛ならではの特徴ですその通りだからそばはどん兵衛だうわついなおい どん兵衛学園先生、私ね先生のこと好き好きだと思いますいや、うん。出ました、丸ごと梅わかめうどんどん兵衛そばどん夏は梅わかめついてるえどん兵衛学園罰ゲームはさやかちゃんが岡村にチューじゃ目を閉じて、うん、おい、ジューシーアホやっぱジューシーおあげでしょうど ん, どん兵衛そばどん兵衛こってるい、コクカレー出た どんべん学園罰ゲームはさやかちゃんが岡村にチューじゃあ目を閉じてうんーーあほかやっぱジューシーおあげでしょうどんどんべんそばどんべんこれあげるえどんべん学園さやかちゃんからラブレタ ー, ーやべくん元気ですかまた手紙を書いてしまいましたあの思い出の日からやべくやべ く, やべくんのことが頭から離れませんあれからもう一月 あなたに会えず辛い日々あなたを思うと心が心が辛くて辛くてこの女アホやでお前やアホ出ましたぎゅったまからだしうどんうどんどんべんそばどんべんどんべん学園先生が見えますんどんべんを食べているお侍さんが見えます俺や俺はその天ぷらのエピです。どうもこれやっぱ後のせさくさく。うどんどんべんそばどんべんもってりコクカレー出た どんべん学園新しいどんべんは白だし何うどんでしょうか白だし猿うどん猿でしょう猿かな猿だ猿でええやん出ました白だし鳥うどんうどんどんべんそばどんべん白だし鳥うどんどんべん学園俺はこの学園が好きや卒業なんかしたくないたとえみんなと別れても俺は岡村この学園を守る要は留年じゃん卒業か留年かゲームポケベイプレゼントうどん兵どんべんそばどんべん